かなり露骨なライバル潰しの手に出てきたと言っていいでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。次期大統領選挙において、与党共に民主党にとってはまさに脅威と言っていいユン・ソギョル前検事総長ですが、大統領選挙に打って出られる前に潰しておこうという腹積もりのようです。 連合ニュースの記事を引用します。韓国の高位公職者犯罪捜査所構想所がユン・ソギョル前検事総長を職権乱用権利行使妨害などの疑いで捜査していることが10日分かった。ユン氏は野党陣営の次期大統領候補の一人と目されている。市民団体は2月、死母ファンド、 オプティマスの詐欺事件の捜査に問題があったとして、ユン氏と検事2人を構想所に告発。3月にはユン氏が別の事件で捜査、起訴を妨害したとして、職権乱用の疑いで告発した。構想所は市民団体に対し、2件の事件を立件したと通知した。とのことです。ユン・ソギョル前検事総長は、いわゆる著局事態の際に、 文大統領の後継者と見られていた、ググ元法相に対して厳しい追及を行ったことで知られています。そもそもは文大統領から、大統領府でも政権与党でも、権力に不正があれば厳正に捜査せよとの訓示を受けて検事総長に就任。その言葉通りに実行したら、文大統領に睨まれたという悲劇の主人公とも、悲劇の主人公とも言える人物ですね。 文大統領のユン・ソギョル前検事総長に対する恨みは相当深かったと見え、文大統領は直ぐ元法相が法相を退りた後も、第二の資格とばかりにチェ・ミエ氏を法相に起用なんとかしてユン・ソギョル前検事総長を潰そうと躍起になっています。この一連の争いは結果的にチェ・ミエ氏が出した職務執行停止命令、停職処分に対して、 ユン・ソギョル前検事総長が異議申し立てを行い、いずれの裁判でもユン・ソギョル前検事総長が勝利を収め、チェ・ミエ氏は辞任を余儀なくされています。後継者として目されていた直ぐ元法相を潰され、怒り浸透のムン大統領による度かつなる攻撃にも屈せず、逆に勝利を収めたということで、一部韓国国民からは、高骨の人と人気を呼び、 一躍次期大統領の有力候補になり上がった人物でもあります。そのユン・ソギョル前検事総長ですが、どうやら本気で次期大統領選出馬を決めたのではないかと言われています。6月7日付のハンギョレ新聞に、それに関連するニュースが掲載されていましたので、一部引用します。野党の有力大統領候補であるユン・ソクヨル前検事総長は、 県中日の前日の5日、ソウル国立県中院を訪れ参拝し、祖国のために犠牲となった方々が生き通らない国を作ると明らかにした。県中院に参拝し、良い国を作るというメッセージを発したことから、大統領選挙への出馬を強く示唆したものと読み取れる。ユン前総長は法名録に、 祖国のために犠牲となった方々が生き通らない国を作ると書いた。同氏は、検事総長在任中の1月4日の県中院への新年参拝では、祖国に献身した列紙の意を敬い、正しい検察を作ると書いた。当時は検察トップとして自らが作るとした対象は正しい検察だったが、今回は国に変わった。 大統領になるという夢を自律上公にしたわけだ。となっており、どうやら本気で出馬を決意したようですね。このユン・ソギョル前検事総長の出馬表明を受けた後、中央日報が6月10日付で世論調査の結果を載せています。リアルメーターがオーマイニュースの依頼で、7日8日、満18歳以上の2013人を対象に実施した次期大統領候補、 先行度調査で、ユン前総長の支持率は 35.1% だった。同じ調査の過去最高値、3月 34.4% を上回った。与党共に民主党の有力候補のイ・ジェミョン、キョンギの知事は 23.1% で2位。イ・ナギョン、前同党代表が 9.7% で3位だった。とのことで、 韓国のトランプと言われ、ゴリゴリの反日として人気だったイ・ジェミョン・キョンギド知事を大きく上回る結果となっています。ちなみに、東京五輪ホームページの竹島問題を大きく訴え、ボイコットすべきと国内向けの勇ましい発言で人気取りをしようとしたイ・ナギョン氏はわずか 9.7% の支持しか集められておりません。ボイコットという先導も通じず、韓国政府は 五輪への参加を決定した上に、ムン大統領も五輪に合わせて日本訪問を言い出すなど、せっかくボイコットと騒ぎ立てたのに、何の結果も得られなかったという、何とも間抜けな集態を晒している状況です。いずれにしろ、ユン・ソギョル前県事総長のこの自立上の出馬表明は、与党共に民主党にとっては大いなる脅威であり、ムン大統領個人にとっても目の上の単行部、 不具体転の敵と言っていい存在ですので、早めに潰しておいた方がいいという判断が働いたのも当然のことでしょう。そこで出てくるのが記事内にもある、好位公職者犯罪捜査所です。この構想所とは、2020年12月に与党共に民主党の強行採決によって誕生した組織です。政府高官の汚職などを専門に捜査する機関となっており、 基礎権はこれまで通り検察に残りますが、捜査権は構想上に移ると言われています。平たく言うと、政府高官が何かしらの罪を犯した場合、韓国検察は基礎まではできますが、その後の捜査には一切手を出せないということになります。これかなり恐ろしいことですよね。仮に与党がこの高官を陥れたいと思った場合、検察に基礎さえされれば、 あとはいかようにも捜査できますし、逆にこの交換は守りたいと思えば、たとえ検察が起訴しても捜査で証拠不十分を出せばいいだけです。つまり有罪にするも無罪にするも、その政策与奪の件は政権与党の手の内にあるということになるわけです。しかも交渉所のトップは与党推薦で選ばれると言います。事実上、 文大統領の意を組んだ人物しかトップに据えないというわけです。交渉所とは極端に言ってしまえば、文大統領の独裁 体, 体制を強化する組織と言ってよいと思われます。交渉所の役割とはまさに今回のように、文大統領が気に入らない人物を貶める、もしくは文大統領が気に入っている人物を守るためのものと言っていいわけですが、それにしても露骨すぎますよね。 この構想上の存在、そして今回のユン・ソギョル前検事総長に対する露骨なまでの妨害。これらを見ると韓国とは本当に民主主義の国なのかと思ってしまいます。大衆迎合の衆議政治、法治ではなく常治国家といろいろ言われてきた韓国政治ですが、どうやらここにさらに独裁という言葉が加わりそうな勢いです。21世紀のこの時代に、